ッチのコーナーナです、えー、ありがとうストレッチ私がですね私スーパーパントマイム伝道師シスタヒロミが考案いたしました「ありがとうストレッチ」「愛してる大好きありがとう」の言葉をボディーさんに投げかけながら行うストレッチですこれ効果てきめんでございますのでぜひね皆様ご一緒にやりましょう毎朝ですねあ毎朝ほぼ毎朝ね朝9時に行っております はい、おはようございます。あはなさんおはようございます。今日もよろしくお願いいたします。さあ、これねシスターね。色々かい、あの改善してですね。色々コメントさんがすぐ見れるようにしていきたいなと思っております。けれども、ちょっとまだわかりません。<笑>やり方がはい。ではさあ、早速始めていきましょう。これ、コメントさん見えるのかな？これ。 さあでは行きましょう。ね、いろいろなことはですね、試行錯誤の日々でございますよ。試行錯誤でもいいですよ。はい、いいです。じゃあ、こういうふうにすればいいうん、はい、じゃあ、こういうふうにすればいいのかな。やっぱこうか。はい、ではですね、ビフォーアフターをね、いつものようにチェックしていきましょう。ビフォーアフターですよ。 ストレッチはね、継続が重要です継続するためにはですご、ね、自分のボディの変化が分かると、継続したくなってまいります、したくなってまいりますというか、しやすくなってまいりますので、あの変化が分かるとモチベーションがアップして、じゃあまたやろうという気になりますので、ぜひ、ビフォアをチェックいたしましょう、ビフォーをチェックして、ストレッチし終わったら、もうアフターをチェックする。 はいでは両足を伸ばします長座さんですはい手を伸ばしますはいでは手がどの位置ぐらいに行くでしょうかさあシスター今日はちょっと踏んでますいろいろなものを踏みましたので少し低い位置にしてますねよろしいかと思いますはいでは皆様どうでしょうお膝の裏の隙間はどうでしょうかお膝の高さどうでしょうこれね左右差あるんだよねやっぱりシスターね右膝さんの方が下なんですよ ということは、左ひあのももさんの方が張ってるってことなんですよ。ももが丸いと膝の位置が高いんですよ。でももがビヨーンって伸びるとお膝さんがね下がってまいります。その辺の左右差なんかもね、チェックしてみてください。はい、では早速行きましょう。左足さんの上に右足さんをのけていただいて、指先さんをグイッと出して、グイグイ。 動かかすすところからいきますよ、はい、きまよはでは声を出していきます「愛してる大好きありがとう」二2回言うと8カウントですねそれほぼ8カウントで言 っ, て言って骨盤周りに来た時に、えー、28になってきますはい、では行きましょう吸ってせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き笑顔でお隣せーの」「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指」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 愛してる大好き笑顔で反対回し愛してる大好きありがとう、はい、愛してる大好き笑顔でねで、はい、は手指を離します 手, は手で足を振りますせの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス、はい、足だけを振りますせの 愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、左右。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、ではその足を下に下ろします。あの右足さんね、ふくらはぎさんいきますよ。左足さんは後ろ側に置いてください。はい、体重を乗っけてですね、ふくらはぎさんをほぐします。きゅうりの塩もみ、いきましょう、せーの。愛してる、大好き。ありがとう。愛してる、大好き。 笑顔でナイスはい、ではお膝のちょっと上、きっかいさん、体重のけてほぐしますせーの。愛してる、大好き。ありが、痛いね、これね。愛してる、大好き。ありが、ももの内側さん、どうぞ。愛してる、大好き。ありが、いいですよ。とってもいいです。愛してる、大好き。ありがと。 はい、ではお膝さんを立てていただいて、両膝立てて、反対側にひっくり返して、右足のふくらはぎ外側をくいくい揉みます。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、ではこの右足さんのお膝を立てて、ふくらはぎの裏側を親指さんたちでほぐします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる大好き笑顔ではいでは膝の下のゴリゴリのところ、ね、骨のところをグーでほぐしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス膝のちょっと上のゴリゴリをグーでほぐしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス はい、千代子さんおはようございますはい膝周りですせーの愛してる大好きビフォーアフターで、ね、チェックして、えー、と参加なさってください今お膝まで聞いてますということでコメントが見れましたね<笑>よかったです、はい、ではももの裏側ですせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいももの内側せーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好きありがももの外側、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。膝の裏側をぐいぐいやります。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はいでは、膝を持ち上げて、膝下、ブラブラ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる大好き、ちょっと手を下にずらしますよ。せーの、愛してる大好き、笑顔でね、はい、愛してる大好き、ナイス、もう一回ちょっと下にずらして、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス、はい、ではこの足さんを伸ばします、はい、ももの上さんですね、肘でぐいぐい動かします、手でもいいですよ、はい、いきましょう、せーの、愛してる大好き、ありがとう。 愛してる、大好き、笑顔でね、はい土、えーと、つま先を膝内側にして、ももの横さんです、せーの、愛してる、大好き、ここ、念入りに行きますよ、はい、愛してる、大好き、ちょっと痛いということです、わ、まあ、もういたせーの、愛してる、大好き、ありがとう、ここからずっと2セットですね、大好き、ナイス、2セットが続きます。 で右足さんを後ろに畳んでください左足さんが前です、はい、で右の腰骨さんのところに手を置いてぐっと落っことしたところをぐいぐいほぐします腰横ぐいぐい。せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねワン、まあ、愛してるセットって言っておきながら、はい、愛してる大好き忘れそうになりますナイス はい、スス伸ばして骨盤転がし左のお膝さんの横に左手右手お尻ぺたさん後ろに骨盤をぐっと倒した時は背中を丸める、はい、前に骨盤を倒した時は背中をぐっと反る感じで、はい、後ろからいきましょうせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き笑顔でわもえた」「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きナイス」 はい、では背筋を伸ばして左手さんは左腰の横右手さんは腰、えー、腰肘肩大きくねじります骨盤ねじりせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモエイト愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス はいでは両方の手を頭の上で回る皆さんご一緒にご勝負くださいせいいですご勝負くださいせーのーいいですはい拍 手, 拍手ありがとうございます右足終了でございますはい、では、えー、両足を伸ばして右足さんのチェックをしますよ両足伸ばして座座でございますはい右手さんどうぞ 何座か忘れちゃう、はい、では右手さんはですね、結構下したかかとの方まで来ましたよ、はい。左手さんはまだ土踏まずの真ん中あたりでございます。ということで、違いがありますね。ありがとうございます。はい、では、ちょっと水分摂取タイム、休憩、はい。ボディの変化ありましたらコメント等でね、教えていただいてもいいです。お願いします。うん いや昨日の今日のストレッチですからやっぱりね連続するとね体が喜んでおります<笑>あの私の何つの流れもね、えー、覚えてる覚えてる割には忘れてたりします<笑>知ってますけどねまあまあ気にせずはい原田さん無事右が終わりましたねありがとうございますコメントこれねあのリアルで見れるはずなんですよ私下と上でうんうんうんはい さあ、ということで、ボディの変化、右足の上足の花さん、イえーイありがとうございます。だいぶね。日々やってるとやっぱりね。ちゃんとね。あのボディさんストレッチは？ストレッチは裏切らない。<笑>これはね重要ですね。本当ねん。ストレッチって継続継続であのボディが変わってきますから、やっぱりね。裏切らないっていうことを信じて行っていくことが重要だと思います。 いいですね。はい、では<笑>いいです。いいです。はい、ありがとうございます。では右側さん終わりましたので左側さん行きましょう。はい。では左足さんのチェックでーす。両足を伸ばします。はい。えーうんうんえー、パネルさんもちょっと置き換えて伸びせよ。たっぷり。はい、伸びしょたっぷりの掛け声も、ね。ああ、すみません。ありがとうございます。ありがとう。 両足足足伸ばしたり左左ののののチェックです左足さんどうでですすもももううう回いいい感じで背中張張り具合とかももの張り具具合合とととかか位置も全然違右足の上に左足さんを乗っけて足の指さんを。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 はい、では手と足握手足の甲を持って足先つま先ねじりですねせーの愛してる大好きありがボディも動かして愛してる大好き笑顔でねは土、い、まず下側を持って足先をねじります足をねじりますせーの愛してる大好きボディごとはい愛してる大好き笑顔でね ははいではくるぶしを持って足を振りますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスお膝さんちょっと持ち上げて足首を大きく回しますこれもボディごとせーの愛してる大好き肘も大きく回してねはい愛してる大好き笑顔で反対回し 愛してる大好き、肘を大きく、ボディーごと。はい、愛してる大好き、笑顔でね。はい、では指を外して手を振り手、手だけで足を振ります。せーの、愛してる大好き、ありがとう、だいにどうぞ、上下。愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス。はい、ではチャレンジコーナーやってまいりました、今日も。パフパフ、背筋を伸ばします、ボディーを後ろに倒します、両足をアップします。 両手を離して盛大に振ります両手両足振りせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモワー愛してる大好きありがとう愛してる大好きチョキのポーズせーの V チョキンはいではどっちかの足曲げていただいて手は頭の上で真似皆さんご紹介くださいいいですせーのいいですはいありがとうございます いいですよってあこれね あ, のあれですよ腹筋背筋さんを鍛えておりますよねはっはいありがとうございます<笑>ではではふくらはぎさんいきましょう無事にできたところで<笑>はい左足のふくらはぎさん体重乗っけてふくらはぎを、えー、ぐいぐい揉みますせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き笑顔でね」 はい、膝のちょっと上、ケンさん、愛してる、大好き、ありがとう、体重かけます、愛してる、大好き、ではお膝の内え、もも内側さん、愛してる、大好き、体重乗っけて、ぐいぐいほぐしてください、愛してる、大好き、痛いですね、はい、では両方のお膝を縦でててひっくり返します、反対側、左のふくらみぎ外側をもみます、せーの、愛してる、大好き。 ありがとう。愛してる。大好き。笑顔でね。はい、では、その左足を立てて、右足を下に置いておいてください。左のふくらはぎさん、下が親指さんたちでも見ます。せーの、愛してる。大好き。いたたたた。はい。愛してる。大好き。痛くても笑顔でね。はい。膝のちょっと下、グーでゴリゴリやります。膝下、ゴリゴリ。せーの、愛してる。大好き。 ありがとう。愛してる大好き。膝上ゴリゴリ、せーの。愛してる大好き。ありがとう。愛してる大好き。お皿らり、ゴリゴリ。愛してる大好き。ありがとう。愛してる大好き。ありがとう。とう膝裏をぐいぐい、違った。もも裏ぐいぐい、せーの。愛してる大好き。 ありがとうと間違えた愛してる大好き間違えてもいいですはい内ももをぐいぐい愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でもも外ぐいぐい愛してる大好きももの外側ですよはい愛してる大好き笑顔でね膝裏ぐいぐいここです愛してる大好き膝の裏をぐいぐいほぐしてはい。 愛してる大好き笑顔 で,、ねはい、では膝を持ち上げて膝下ブラブラ。せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ちょっと下にずらして。せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、もう一回ちょっとずらして。せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ブラブラ。はい。ではその足を伸ばします。ももの上ぐいぐい。手でも肘でもいいです。せーの。愛してる大好き。 ありが痛いね、これ。愛してる、大好き。痛い、痛い。ありがとう。はい、つま先おひん内側、ももの外側です。せーの。愛してる、大好き。ありがとう。愛してる、大好き。ここは1セット。ここから2セットです。愛してる、大好き。ありがとう。愛してる、大好き。笑顔でね。はい、ではその左足を後ろに畳みます。 そしたら左の腰骨をぐっと落としたところ腰横ぐいぐい2セットせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔で思いと愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でね、はい、背筋を伸ばして骨盤転がし左手右手のおひざさんの横に右手 右膝さんの横に右手左手さん左のお尻ぺた後ろ丸めるのと反らすのといきましょう後ろからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でわもあいた愛してる大好きありがとう正第にどうぞナイス、はい、では右手を右腰の横左手さん左腰どっち 腰肘肩大きくうねじりますせーの愛してる大好きありがとう背筋を伸ばしてはもういいと愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスいいですはい、では最後ね両足骨盤転がしマットさんを畳んでいただいたり座布団さんを畳んでいただいたりして座骨さんを守りますはい。 お尻を置いて背筋を伸ばしたら足は肩幅ぐらい開いてももの後ろでガツッと持ってくださいそして背筋をぐっと伸ばしますそしたら後ろに行くときはこの背中をぐっと丸めておへそをのぞく感じ、はい、前にするときは背筋を伸ばしておへそを床面にこう寄せる感じで 骨, 盤をこうで骨盤の動きを出しておきますはい行きましょう後ろからせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好きモンモエイダ、はい、愛してる大好きあアーリガ笑顔でね愛してる大好き盛大にはいではこれこそラスト背筋を伸ばして骨盤のクイック腰をその場で動かします後ろからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きモンモあ、愛してる大好きありがとう愛してる大好きモモナイスバッチリ はい、ではこれで、全て終わりましたので、最後イデスポーツで決めましょう。背筋を伸ばします。ギュはい、ボディを倒します。両足アップ、どっちかの足を伸ばす。両手を頭の上で丸。はい、画面の方向く。ちょっと倒す。皆さんご一緒に。イデーバッチリおたたいました。はい、拍手。ありがとうございます。さあ、足はね、背筋をぐっと伸ばしてね。 はいいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。はいバッチリ決まりました今日トータパーフェクトに ね, ね決まりましたありがとうございます。さあでは両足チ ェ, チェックですね左足さんはいでは超座せ。お左足も行きましたね。はい右足さんとの違いはどうでしょう。膝の位置もだいぶ落ちましたね。ももも横びろでございます。いいです。ありがとうございましたバッチリです。 さあ、ボディさん、いかがでしたでしょうか、水分とっていただいて、うん、変化等終わりましたら、コメントしていただければと思います。はい、このありがとうストレッチさんね、ほぼ毎日ですが、えっと、次回は水、木、金曜日、金曜日にやっております、金曜日。<笑> あ、こうキープの時ね、キープの時の話ね。いやいやいいですいいですいいですよ。お湯を い, いきますから大丈夫です。<笑>徐々にね徐々に行きましょう。徐々にこれね、日々やるだけで腹筋背筋ついてきますので<笑>、徐々にやりましょう。<笑>いいですねいいです。あのストレッチで足は伸びてると思うので、キープの足はちょっとねあの難易度ちょっとアップしております。 はい、といととうことで金曜日、次は金曜日、そして日曜日ございます、あの土曜日シスターそういえば、ちょっとあの東京マイムカレッジ、私のパントマイムスクール、東京マイムカレッジの方で、少しですね、撮影などがありましたね、えーえー、膝が下がりました、あ膝の位置は下がってますね、よかったです、はい、などがあって、土曜日はお休みですが、えー、次は金曜日、日曜日、そして来週の火曜日。 日にち大きいぐらいになってますけど是非毎日やおやりになる方はですねシスタのこの録画を見て<笑> 朝, 朝晩にやっていただければと思いますはいということでいいですありがとうございました今日もご参加ありがとうございました私もねありがたいでございます皆様ご参加してくださるから私もできるっていうねもう本当は日々やった方が本当にいいと思ってるんですけど<笑>だから配信しながらできるからねとってもいいと思っております ぜひ次回もご参加くださいということで次、えー、と金曜日お待ちしておりますはい今日も本当にありがとうございましたごきげんようハバナイスデーハバナイスウェンズデーウェンズデー see you so soon ciao バイバイ